はい皆さん6代目ですえー、ツイッターでご質問をいただきましたのでこちらでもちょっと紹介したいと思いますえー、新しい畳にカビが生えてしまいましたとうちで施工した方ではありませんが、えー、とりあえず私が以前紹介してたようにえー、いろいろと対応をなされたそうです畳のですねカビを除去した後にえー、抗菌の シートを敷いてその上に敷物を敷きたいけど、敷いても大丈夫だろうかというご質問でした、えー。結論から言います。やめてください。畳はですね、呼吸をしてます。ですので、それを塞ぐという行為になりますので、上に敷物を敷くのは極力控えた方がいいです。でなおさらですね、今の時期、梅雨で一旦カビが生えている。で、それを除去したとはゆえ、カビ菌は消えません。 ですので、おそらく今の段階で抗菌シートなるものを敷いたとしても、その抗菌シートというのはシートに抗菌がしてあるのであって、その下の畳表に抗菌効果がいくわけではありません。えー、ですから、えー、カビがそのシートと間で蒸れて繁殖する可能性が高くなります。えー、表面上出なくても、畳表の下とかにもカビは生えてます。それで、それが蒸れることで、 成長して今度は匂いを出してきますので、絶対にやめてください。特にこの梅雨の間は絶対しないでください。梅雨が過ぎてしばらくして畳が完全に乾いてから敷く。で、そしてもちろん敷いたやつは定期的に剥がして、掃除機をかける。最低でもそれぐらいはやってからしてください。そうしないとえらいことになりますよ。それでは6代目でした。ご視聴ありがとうございました。